こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進員協議会阿蘇支部です。今日の料理はこれからの季節食欲のない時におすすめのサラダうどんです。 はい、教えてくださるのは、初登場坂田さんです。よろしくお願いします。<笑>よろしくお願いします。<笑>はい、ドキドキです。ねえ頑張りましょう、一緒に。<笑>はい、ありがとうございます。そして、えー、器はこちらになります、えー。アソシー、中通りにあります工房優さんの作品を貸していただきました、えー。工房優さんのご紹介は番組の最後に載せております。ぜひご覧ください。<笑>では、今日は サラダうどん。そうなんですよ。はい。材料が並んでいます、はい。はい、材料たくさんですけれども、うん、とても簡単です。はい、じゃ、早速教えてくださ い,、はい。まず、最初にめんつゆから作ります。はい、だし汁です、はい。昆布と鰹で取りましたあと。その後、お酒。お酒。はい。みりん。みりん。 お砂糖。お砂糖。薄口醤油。薄口醤油で。塩です。はい。一旦渡して、あと冷ましておきます。はい、次に、えっと、次ごぼうサラダを千5センチの長さに切って、輪切りにして、それを細切りにしていきます。はい、もう水にさらさないで。茹でちゃう。はい。 うちにです、ねえっと、薄口醤油うゆを、はい、混ぜておくとでこのサラダには、はいえっと、マヨネーズとマヨネーズ、はいはい、すりごま、はい、すりごま結構たっぷりがおいしいですね。 今から盛、はい、り付けです。まずは麺。麺 で, すでは早速いただきます。いただきます。ますますあのたっぷりごま入れちゃうのでねご、うん、まの風味がいいですね。うん。うん 地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています阿蘇市一宮町中通りにある工房優さんは唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるすすきを灰にして釉薬として利用したりと阿蘇にこだわった作品を作っています明治初期に建てられた蔵が 工房とギャラリーになっていて自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます